バダム幼稚園通来ました固有の地下から回そうなんだアシュレイかびっくりした教官でチェイスしてる場所わかるの助かるな一台は確保 キラーは鬼か猛進攻撃来るから板付近で様子見るか小屋手前まで歩いてる俺の姿がバベチリで見えてたのなこれは戻りそうこっちに来ないなら回すぞ 来る仲間が来たごめんなここ僕の場所 な, いなんだ飛んできそうで怖いね最初の子逃げてこれたんだな一直線上にいるから負傷してる仲間狙われそうだ逃げれる場所がこの辺しかないな 違う発電機回すか救助先に行こう救助早いなさっきの発電機の位置近いから回さなきゃなゆいがんばれ あ詰んだダメだ肉日で間に合わなかった板が倒れてなきゃなーまずいフックここだった割れるなよ俺 まっつばれたあれトーテムに気を取られて俺に気づいてないまずいなこれ離れそうにないさっき救助していればここまで来たら落とすまでいるよな すまん救助できんいやあきらめきれねえ走るすっげえニアピンチゆえなんとか逃げてくれ投げ帰るか あれどっか行ったぞ狙われるのはゆいが外が い, いなうわワンパンになるの早いぞ鬼戻ってくるなよ ユイがここを回してくれてたのか戻ってくる連続ダウン取られなくてよかった。 さすがにいたのところには来ないまたそこかイヤごメン回せばよかったあれ救助されたいたしありかー 間に合わねえゆイは逃げてくれやっぱり追うのかすまんゆえ 間に合ったのか？俺があの時発電機回せてたらなー。